こんな感じです中にはおっと中にソースみたいなの入ってますねこれは気になりますではいただきますイン<音声>ん 焼だれは甘辛くてマヨネーズやパンとよく合うのですがちょっとシキンをほぐしすぎてて鶏肉の食感うまみを感じられなかったのは残念でしたねほぐしすぎるというのは考えものですねやっぱり丸ごと味わえたバーガーの方が良かったかなという部分がありましたのでこちらも点数とさせていただきますうんは中に挟み込めなかったのかなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩部平園。